2012年の演舞曲「虹色」というなんとこの虹色揺さに合わせて同じタイトルの「奇跡中の奇跡」という演舞を皆さんに披露していただけると思いますそれでは終わっていただきましょう共演ソレフレ最強前線の皆さんですどうぞこんにちは京都府京都市よりまいりました共演ソレフレ最強前線と申します本日披露いたしますのは2022年のオリジナル演舞ヒーロー」 テーマは京都三大鞍馬の飛沫です倉間のののること自然に提案荒れた都をめる北方にれ雪台通し倉間の人々は鴨川の足を集め松明をつけ道を照らす炎をの神を迎えました。 現在は倉間の飛沫りと当初のその姿を今に伝えています宵闇に包まれた倉間の外で松明の炎が天高く広がっていく様子日々鴨川で踊り明かす我々の熱い思いを振に表現いたします大タイレア勇ましい掛け声とともに倉間の里が日の子に包まれる美しく 輸送の火の祭りそれではよろしくお願いします熱を帯びクラブスつくように角虫はこう種はまがまがまがまがまが 何だ 次の願いに思いはせ、桜をバンに鉢て、わせ、中華の7歳で最高です